皆さんこんばんは。ありがとうございます。楽しんでますか？食べてますか？飲んでますか？おお盛り上がっています。本日はふるさと祭り東京2023にご来場いただきありがとうございます。 1月13日に開幕したふるさと祭り東京2023 1月22日までの10日間全国から一度は見てみたい日本のお祭りはもちろん北は北海道から南は沖縄まで全国各地からご当地ならではのふるさとの味がここ東京ドームで存分に味わうことができますそしてこれからのお時間は。 スペシャルお祭りナイトとして夜9時まで賑やかにお祭り気分で盛り上がっていただきたいと思いますそれでは場内モニターにご注目ください会場の皆なさんふるさと祭り東京2023楽しんでいますかスペシャルプロデューサーの小倉智昭です日本の祭りナビゲーターのエグザエルサです ナビゲーターの EXILE 哲也です同じくナビゲーターの EXILE 花健一です